皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月17日、今日は撮れたかもありませんので、バトルトリニティの動画を垂れ流してみたいと思います。舞踏家の立ち上がりですが、まずは、とりあえずジュエルを回収しながら中央に向かっています。ですが、この時点での中央の拠点制圧にはこだわっていません。少しでも危なそうだったら、戻ってジュエルを納品します。 今回はジュエルを持っていなかったので、中央でぐるぐる回りながら、次のジュエル出現を待っていました。舞踏家で大事なことは、とにかく戦わないことかなと思います。基本的に舞踏家はバトル向きじゃないので、舞踏家が1対1で戦っていい相手は、盗賊と総力らいだと思っています。間違っても、戦士や魔法使い相手に単独で戦ってはいけません。では、舞踏家として何をやっているかというと、とにかく逃げ回ってジュエルを回収し、納品しています。 できれば敵陣のジュエルをかっさらって戻ってくるのが理想です敵の支援玉も積極的に奪いに行きますそうですやっていることはほとんど盗賊です毒を出して攻撃するとすぐこういうことになるので本当に武闘家は戦いに向いていませんその結果どうなるかというと武闘家でもここまでポイント貢献できますしやらなければ勝てないということです バトルは味方の戦士や魔法使いたちに任せっきりですが、とにかくジュエル納品するのが肝のゲームなので、なんとなくこうしています。固定メンバーで連携が取れる場合は話が違いますが、これはノラマッチングなのでこうしています。異論は認めます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。